こんにちは。あなたの心と体のバランスを整えるハートカイロ整体院の平野です。本日は梨状筋症候群についてお話しさせてください。あなたの股関節が痛いとき、離上筋に問題があるかもしれません。具体的にはどんなときにお困りですか股関節に痛みがある。長時間座るとお尻が痛い。立ち上がるときにお尻や足が痛む。 太もも付け根に痛みがある肺便時に痛みがあるこのような状態の時微状筋の問題を疑います微状筋症候群とは座骨神経痛の原因の一つと言われています微状筋はお尻の奥に奥の奥にある筋肉です硬くなることで座骨神経が圧迫され痛みやしびれが起こると言われていますそこで整形外科に行き 神経系のお薬や痛み止めをもらい様子を見るしかし治らない場合はどうしたらよいでしょうかその他の原因は何か考えられるものをご紹介します美状筋に問題があるとしてその原因は筋肉が硬いことで痛みを感じていますシンプルにこの筋肉を緩めることができれば痛みは軽減します一つお聞きしたいのが 整形外科で筋肉が硬いからだと説明を受けましたかこの視点がないと緩和は難しいかもしれません一部の整形外科では筋肉へのアプローチをしていますトリガーポイント注射です筋肉の塊高血を緩める注射ですあるいは整骨院や整体院でもトリガーポイント療法という視圧もありますネットや本で調べれば出てきますのでご存知の方もおられるでしょう そして、実際に軽減した方もいます。いや、私はしびれがあるという方に説明をします。しびれについては多数の原因がありますが、離常筋によって起こるしびれは筋肉が硬いわけですから、筋・高血を緩めると緩和する可能性が高いです。その仕組みとしては、神経圧迫ではなく、筋肉が筋肉が硬いことで血行不良になり、 神経系に栄養や酸素が行き渡らずに結果的にしびれが起きているようなシンプルな考え方ですですから筋甲欠を緩め神経に栄養と酸素をしっかり届けてあげれば足のしびれがなくなるように徐々に緩和していきますそしてトリガーポイント療法を受けても変化しない方はどうしたらよいでしょうかマッサージ・指圧同様に変化がない方がいます 奥の筋肉だからといってぐイぐイほぐすと表面の筋肉を痛めて揉み返す場合がありますこのような場合あなたはもう患部だけの対応では根本的な解決になっていないと感じていませんかそこでおすすめなのがアクティベーターです患部だけでなく全体の筋肉に命令を送る神経系のバランスを整えることで痛みを緩和していきます 神経系の問題は一部の圧迫に注意が行き全体のバランスが抜けています例えばあなたが血行不良の時一部だけですか冷え症は右手だけですか温泉が体にいいのは体全体を温めるからです神経も全体の流れが良いことで筋肉のバランス自律神経のバランスなどが整い健康につながっていきます 全体の流れが良くなるとは何かそれは自分が持っている本来の力を発揮しやすくなるということですそうなれば何が違いますか部分的な痛みは軽減しやすくぶり返すことも減るでしょうそしてあなた本当の財産である健康的な人生をつかむことにつながりますもしあななたが幹部だけでなく 全体のバランスを整えたい血流と同じように全体の神経系を整えたいと感じている方はアクティベーターをお試しくださいそれでは本日もご覧いただいてありがとうございました失礼します今後もあなたの心と体のバランスを整える健康情報をお伝えしたいと思っていますチャンネル登録お願いします